り、ベストアルバム初週120万枚渋谷駅広告撤去スマップ嵐に並ぶスーパーグループの証明5つの企画外伝説。ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます人気がないからではなく人気がありすぎて撤去になるとは改めて5人のスーパースターぶりが伝わるニュースでしたね ワイドショー関係者がそう話すのは、東京・渋谷駅周辺に掲出されていたキングプリンスの広告看板のこと。キンプリはベストアルバム、ミスター・ゴーのリリースに伴い広告看板を設置していたのだが、それを目当てに訪れるファンが想定を上回るレベルで殺到。本来は4月30日まで掲出する予定だったのだが、一部広告について、 写真を撮られる方々により通行に希傷が出ているとの苦情や通報が渋谷の周辺施設、渋谷駅、警察に多数寄せられるという事象が発生しております。事故やトラブルの危険性が高まったため、安全を考慮し、媒体者の判断で下記の広告を撤去せざるを得ないこととなりました。と、広告を掲出している媒体者がコメントを発表。4月21日で、渋谷検証シート広告。 東急百貨店東横展開大地区、北面地上部仮囲い、東口地下広場 B2 階360シート、A、B、C フルセットの広告は全撤去することを報告した。今年5月22日をもって、金プリは平野志陽さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太さん、26の3人がグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所、岸宮城退所。 長瀬廉さん、24、と高橋海人さん、24、の両ユニットに生まれ変わります。国民的グループは叶わぬ夢となりましたが、スマップや嵐の後継者として、キンプリの名前が出ることも、珍しくありませんでしたね。全道、キンプリのポテンシャルの高さがわかるエピソードの一つに、大きな目標をわずか5年で達成したというのがある。総再生数1億、2日でミリオン、達成も、 キンプリがデビュー当時の2018年に放送された連続ドキュメンタリーライドオンタイム時が奏でるリアルストーリー無事テレビ系で平野は誰がセンターになっても違和感のないグループになったら最強なんじゃないかなってと話していたのだがこれを5年足らずで達成多くの曲で平野がセンターを務める一方で騎士は We Are Young 神宮寺は踊るように人生を長瀬はトレーストレースで それぞれセンターを担当。高橋の場合、マジックタッチの歌い入り部分のセンターは平野だが、MV 最大のようであるダンスブレイクのパートでセンターを務めているのが高橋なので、ファンの間でも実質的なメインは高橋だと評されている。よく、ジャニーズグループでは、メンバー間の格差が問題視されがちで、一人売れすぎると、と愉快な仲間たち、とか呼ばれたりしますが、キンプリの場合は、結成当初から、 センターの寄せ集めと呼ばれていて、神宮寺さんに役者の仕事が少ない程度で極端な格差もありませんでしたからね。そんな特別なグループだっただけに、今回の脱退騒動を受けて、ファンの感謝の念や別れを惜しむ気持ちが爆発。数字面でも、とんでもない伝説を記録し続けています。全同。一つは2022年10月11日にグループの公式 YouTube チャンネルで公開した、月読みの MV が、 今年3月17日に、総再生数1億回越えを達成したこと。これは、ジャニーズ事務所所属アーティストとして史上初の記録だった。その後もファンの勢いは止まることがなく、4月19日発売のベストアルバム、ミスター5は、発売して2日間の累計売上枚数が約103万枚。早々にミリオンヒット、オリコン、調べを達成。4月25日には、 初週売り上げ 120.4 万枚を記録したことが明らかになった。0円、200万円でも見たいと思われているグループ。ちなみに、ジャニーズ事務所所属アーティストのアルバム歴代売り上げランキングを見てみると、5位が嵐の、僕の見ている風景。2010年で百1 3万2813枚。4位が近海キズの、近畿シングルセレクション。2000年で125万2873枚。3位がスマップの、 スマップベスト、2001年で179万枚。2位が 5×10、5×10 オールダベスト。1999-2009。2009年で198万8564枚。1位が 5×20、5×20 オールダベスト。1999-2019。2019年の330万枚で、嵐がワンツーを飾っている。嵐の330万枚はとてつもない数字で、 それを超えるのは難しいかもしれないが、ペースを考えると、ミスター5が200万枚を超える可能性も十分に考えられるだろう。また、手放しに喜べる話ではないんですが、4月18日放送の、歌コン、NHK で金プリが渋谷の NHK ホールで生ライブをするにあたり、とんでもないお金が転売騒動で動いてしまったと言います。4月13日に、週刊女性プライムで報じられたものですが、 本来、ムッタコンは NHK の受信料を払ってさえいれば誰でも無料で観覧可能。応募が多くて抽選になることはありますが、お金はかからないのに、全室のワイドショー関係者。当然ながら NHK 公式はチケットの転売行為を禁止しているのだが、ネット上では転売が横行。記事によると、1階 C2 列目の席が200万円、1階の前方は80から90万円。 広報や2階席は40から60万円、3階席でも20から30万円程度の値段というありえない数字で販売されており、しかも200万円の席は報道時にすでに購入済みだったという。もちろん転売はあってはならないことですが、それだけのお金を払ってでも見たいファンが大勢いるということですよね。それにしても、これだけの数の伝説をわずか5年で打ち立ててきただけに、 ジャニーズにとっても、平野さん、キシさん、ジングジさんの3人のキンプリからの脱退は、とてつもない大損失ですよね。全道。3人の脱退まで1ヶ月を切ったキンプリ。脱退の5月22日までに、スーパーグループの新たな伝説が作られる。安定のキングだね。脱退、平野ノ仕様、残留、長瀬角、高橋海斗と、絆はどこまでも続く、シンクロダンス。もともと、プリは、 ミスターキングとブリンスという二つのユニット内グループが切磋琢磨していく構図のグループだった。そして、平野、高橋、長、そして、